はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、千葉県にラーメンを食べに来ております。ちょっとね、あのー、僕今、花粉症でして、とりあえず今んところ鼻は大丈夫なんだけども、喉が腫れちゃってるんでね、ちょっと声聞き取りにくいかもしれませんが、ちょっとね、そのあたりは申し訳ございません。で、今日ね、えー、ラーメンを食べに来たということで、しかも普通のラーメンではございません。チャレンジメニューでございます。今日は、えー、僕の後ろに見えております。 秘密ラーメンなじみさんという僕も以前ですねデカ盛りハンターさんとかあとはね YouTube でも他の方のチャンネルでコラボ撮影の時にねチャレンジメニューを挑ませていただきましてこちらのお店さんにはスーパーラーメンという麺5玉が入ったチャレンジメニューがあるんですけれどもそれをクリアすると挑戦ができるスーパーラーメン2そして3まであると僕自身は他のチャンネルでスーパーラーメン2とプラスデカ盛 森ハンターさんというまあテレビ番組の方ではですね3をさらに進化させたヤバいやつを食べたんですけれども本日はそのスーパーラーメン3に挑もうかなと思っております。 まあ、ただ、僕がね、挑んだ時は、まだまだ全然大食い現役バリバリだった時ってことで、ちょっと今ですね、そのスーパーラーメン3が食べれるかっていう、また不安もございますが、え、できる限りですね、え、本気で挑んでいこうかなと思っております。それではですね、早速、店内入っていきましょう。 はいということでただいまですねなじみさんの店内に入っておりますこちらのお店さんはですねもう大食いの方も相当来てまして確かね一番最初に動画で撮ったのがマックスさんかなでマックスさん来た時にチャレンジメニューなんだけどうますぎて感動してもうチャレンジどころじゃなかったとまあ言うぐらいね本当に僕も食べてるんですけど美味しいラーメンがいただきましてこんな感じでですね何種類もラーメンがございます、えー色々トッピング ーーーがあったりとか で, 透け麺で辛いのなんかもあるんですけれどもこちらが先ほどお話ししておりましたスーパーラーメンこちらがワンで2となっておりまして1玉ずつ増えていく感じでございますよねで僕が今回挑むのがこちら スーパーラーメン3ということで麺が7玉で成功の場合が両金が無料になりまして制限時間が45分と。 めちゃくちゃゃくででかいいチャレンジメニューでございますこちら開くとですね同意書が出てきまして、まあ、ルールに同意するしないともちろん同意させていただきまして味がねこの中から選べるんですけれども今回ですね一番この左上にある豚骨醤油で注文しようかなと思いますちなみにね以前食べたこの濃厚豚骨醤油もめちゃくちゃうまいので ぜひ皆様はですね普通のサイズのラーメンで食べてみてくださいでちょっとね今これ注文しますと暑さ対策として扇風機もいただきますこんなねホスペタリティに尽くされたチャレンジメニューはなかなかないっすよ大きいラーメン食うとめちゃくちゃ暑くなって汗だくになるんでね僕らにとってはこれめちゃくちゃありがたいっ す, いすありがとうございますあっ余計とっちゃいま す, すいまうおーありがとうございます ということで、例えばですね、メニューが到着いたしました。出来立てのチャレンジなんです。早速挑んでいこうと思います。<音楽>じゃあ、すみません、お願いします。はい。はい。用意スタート。はい。いただきます。れ必要ないです大丈夫です。はい、じゃあ、いただきます。よし。 いやちょっとでかいなやっぱりでこのねチャレンジに関しては開演しなくてもよくて、えー、具材のみってことなんですけど、まあ、できればね汁も飲んでいきたいなと思いますいや、ね、麺すげえ<笑>やっぱうまいわこのね麺がうまいのよ もうね、今日もこのオープンからお客さんずっと入りっぱなしでもうここら辺ではね人気店なんでぜひね皆さんも食べてくださいこれチャレンジ以外もうホにうまいから。 うんうめえチャーシューと海苔を具材ちょっと絡めてさ<笑>うめえこれ今こんだけ楽しんでるけどいや後半やべえんだろうな 掘っても掘っても麺が出てくるもんね<笑>。 あの本当に扇風機対策じゃないや暑さ対策だの扇風機をいただくぐらいなんでほんとにこのラーメンめちゃくちゃ熱いですあの皆さんチャレンジする際は焼けるだけには気をつけてください、うんね、結構ね今ガチめに挑んでますけどやっぱりこうやって美味しくて。 やっぱりと挑んでても楽しめるチャレンジメニューは最高に楽しいね、うんうん、さて迫力がんうくなってくるわ あ<笑>の今麺どかしたらやばいの出てきたようまい<笑>ちょっとこの大きさでこんな厚めのチャーシューやばいんですけどえ待ってえこんなん入ってたっけ<笑>ちょっとかじいつこ う, <笑>うまえ待ってめちゃうまいこれ や<笑>柔らかくてうん、まっこういうチャレンジの時はきつくなるからもう序盤にねこういうチャーシュー食べたいんだけどうまいからとっとくわ柔らかくてね多分ね全然辛くないと思うよ最後でも。 ここののりでこの辛味噌いて味変してみますかこれ意外に辛そうだなうん唐辛子も効いてるからこれちょっと大食いの際にこの辛いのは。 結構効くかもうーん。うーん たら今ちょうど制限時間10分経過ぐらいかなだいぶもう具材ないですねこれで45分は優しすぎるって<笑> た今ね、あらかた具材は食べ終わりまして残りはことんでもなくでかいチャーシューのみでございますね。うん 召しそしたらひとまずね具材はこれでほぼほぼラストですうん、うん、そしたら残るですねこちらのスープ飲んでいきたいと思います ということで、ただいまですね、チャレンジの方が終了いたしました。結果はこんな感じでございます。残り27分4秒ということで、まあ、約18分ということで、なんとかですね、えー、20分以内に完食することができました。改めまして、ごちそうさまでした。 とということでえー、本日はですねなじみさんでこのスーパーラーメン3という実はですねもうデカ盛り界ではかなり有名ワンに関しては成功率が確か8割以上とか一般の方からもすごく愛されているチャレンジメニューとなっておりましてこちらのねなじみさんに関してはメインの味が本日ね頂 い, いたこちらの豚骨醤油らしいんですけれども うまかった ね, ね馴染みという名前の通り、なんかね、どこかね、懐かしいような、こういう味求めてたな、みたいな、そこにね、ビタッとはまってくるようなラーメンとなっておりますので、もちろんね、豚骨醤油以外にもいっぱい美味しい味ございます。ぜひ皆様もですね、チャレンジメニュー以外、普通のラーメンをぜひ楽しんでみてください。久々にやった 結構ガチめのチャレンジ。話したけど結構ガチめのチャレンジで、まあこれだけのね、記録が出せたのはまあ良かったんじゃないでしょうかということで、今日は終わらせていただきたいと思います。それでは本日もですね、動画が良かったと思ってくださいましたら、ぜひコメントや高評価、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。 もうね出来たてをチャレンジメニュー今回そのままいただいたので、えー、ちょっとこの米編コーナーの後ろにね貼らせていただいているいつも今回の動画の食材は貼れませんえ画像がありませんすいません<笑>ということで本日ですね米編コーナー参りたいと思います前回公開させていただきましたぽんゆうさんより本日1つ目の米編はこちら ポンユーさんの動画ね、がっつりとちょっと逆光になったのもあって、カメラのレンズにね、光が反射したみたいで、こう、映像がね、キラキラしちゃったんですよ。 僕もあの動画をね見た時に結構絶望したんですけどただ正直ねそれを気づかないぐらいもう普段もねそういったことよくあるのでまあちょこちょこと気にしてるんですけどそれぐらいね本当に美味しい町中華でございました僕自身もね大好きなお店ですのでぜひね皆さん麹屋にございます町中華トンゆうさん美味しい料理食べてみてくださいそしたら本日2つ目の米編 これね、本当は YouTuber としてはねもちろん皆様に見たいと思ってもらう動画を作りたいのでサムネ用としてねこう全部の料理を一気に注文して来るまで手をつけないと。 それがね、やっぱり一番サムネ映えするのは分かってるんだけど、もう本当に作り手さん、僕がね、大好きなお店の方の気持ちを考えたりとか、やっぱせっかくね、出来たての料理ができてるので、それをね、食べずに待ってるってことはできないですね。ちょっと今後もですね、こういった一品一品頼む動画につきましては、もう本当はね、並べてね、サムネを作りたいんだけれども、こう、一品ずつね、 えー、サムネ撮影をしてそれだけ、まあ、単品でね載せるみたいな形になっちゃうと思うんですけれどもまあインパクトはね確かに一気に頼んだ時よりも欠けますが美味しそうな絵としてはもう絶対に負けないと思いますので是非、えー、ねちょっと今後も皆様そのサムネを見て僕と一緒にねこの食欲をかきたてていただければと思いますそしたら本日最後のコメント これね結構難しい問題なんですよ。やっぱり今までもですね、こう動画にしたせいでこう常連さんが入れなくなったからちょっとどうしてくれるんだみたいなコメントをね頂 い, いたりとか、こう返信を頂 い, いたりとか結構してたので、やっぱ一時期ね悩んだことがあったんですけれども、えー、このねコロナ禍になった時に僕のやっぱり好きなお店がね、何軒かね、 閉店やっぱり地元常連さんがね来れるお店ってのはすごく大事だと思うんですけれどもそれだけじゃやっぱり実際問題賄えない部分って結構ありましてましてや今のご時世ねこうちょっと原価が上がったりとかして今までのお客さんの来店数じゃちょっと売り上げがね追いつかないっていう部分もあるお店も結構ありますんで ぜひですね、皆さん、あのこちらのコメントの方にですね、みんなが好きな、えー、自分のね、地元のお店ご紹介いただければ、絶対ではないんですけれども、まあ、そのね、動画にね、できる場合もございますので、僕の微力な力ですけれども、皆様のね、えー、好きなお店を、えー、継続反映させるね、えー、少しでもお力添えができればと思いますので、どんどん教えていただきまして、えー、僕はね、バンバンバンバン。 行けたら一番いいいかなと思います、えー、ぜひですねちょっと混んだらこの好きなお店困るわってお店さんでも、えー、やっぱりお客さんが来ないと将来どうなるか分かりませんので、えー、少しでも僕にもですね、えー、こう皆様の好きなお店に対してこうお力添えがねできればいいなと思っております。はい ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画はこの辺りで締めさせていただきたいと思います。よいしょ、よょしょ、よしょ、噛んだ。<笑>じゃあね。